あの過分なご紹介を賜りました非常に恐縮しているんですけれどもあのいろいろやっているとあのいうことだけは確かなんですけれども、まあ、どれもこれも中途半端だったとあのいうことも言えますし、まあ、いろいろ、えー、教育を頑張っていてたくさんの仲間があの多くできたということはありがたいんですけれどもまだあと定年退職までもうちょっとありますのでもう少し頑張りたいと思います。 これはもう釈迦に説法で軽くあの流しますけれどもメタボロームっていうのは精密なあの表現型の一部であり上流 の, あのオウム化学の解明にも有用ですがより下流のマクロ表現型の定量的記述にもあの使えるというふうなことをいつも思っています。 そこであの私の研究というのは、複雑な表現型を持っているような生態サンプルのメタボ ロ, ロームをあの計測しまして、このデータ行列を説明変数としていろいろなフェノタイプを解析してやろうであの。特に表現型レベルを定量的にあの説明してやろうというのが主眼です。で応用分野は非常に広くてあの その中でも特にあの最近はあの食品あるいはあの微生物培養にあの注力してやっております。あの今日はいくつかあの紹介させていただきたいと思います。でこれはもう昔からあの何回も紹介しているんですけれどもゼブラフィッシュの初期発生肺 の, あの仕事なんですけれども行った実験は非常にシンプルでして人工授精で得た初期発生肺をタイムコースサンプリングして メタボローム情報を、えー、PCA に供しますとこういうふうに発生段階に応じてきれいにクラスター上が分離できますそこでメタボローム情報を説明変数としてあの発生段階を予測しましたところ非常に い, いモデルができますでだ い, たいあの受精卵1個由来の発生範囲でプラスマイナス20分ぐらいの精度であの初期発生が予測できます 同様のことは C エレガンスでもできまして C エレガンスの発生ステージ L1、L2、L3、L4、アダルトこれをですねあの応答変数にするとご覧のように非常にいいモデルができますであの PCA を行いますとあの第1子成分ではアダルトとそれ以外がまた第2子成分ではエンブリオとそれ以外がで第3子成分ではでは L1,L2,L3,L4 というディベロッピングステージプログレスが非常にうまく表現できています。そこであの主成分、第三主成分に注目しますとこういうふうなローディングが得られましてカダベェリン、あるいはイノシトールこういったものが非常に特徴的に増減していることがわかります。それであのカダベェリンに注目してみますとカダベェリンというのはリシンの脱炭酸プロダクトなんですけれども あのエッグとかエルバンではほとんど認められないんですけれども、成長過程に伴って増えて、アダルトになるとストンと落ちるで、これ非常に面白いんであの、ゲノムを調べてみたんですけれども、ゲノム情報の中にカダベリンにレあのリレーティっていうのは、インフォメーションはほとんどありません。その代わりに、あの1炭素少ないプトレッシンに関わる療法はあのいろいろ あ, の あ, のあるんですね。これはあの結果としてカダベリンが 線虫の精子形成に重要な役割を及ぼしていることが分かったんですけれどもあの、そのような重要なことが報告されてなかった理由としては、このプトレシンに関与する酵素と、カタベルに関与する酵素 の, の DNA におけるシーケンスコモロジーが非常に高いために、最初に研究されたプトレシンに関わるものがゲノム情報として、ミサーノベーションされたんだろうというふうに思っています。 まあ、こういったことはよく起こりまして、例えばザイロスアイソメレースなんかの半分以上はグルコースアイソメレースにミスアノテーションされています。でこういったことが簡単に、えっと、分かるというのもメタボロームというあの手法の特徴だというふうに思っています。それであのメタボロームは精密な表現型解析にも有用なんですけれども、ちょっと例を紹介します。これは質を材料にして あの寿命、出荷工房の分裂寿命を応答変数にして行いました。で戦略としてはあの長い寿命あるいは短い寿命の変異株を集めましてメタボロームのデータ行列を得ます。でこれをあの説明変数として寿命の長さを応答変数にしたモデルを作るとともに成分分析を用いて寿命と相関する代謝物を発見して最終的には寿命を伸ばすというふうな あの戦略的なあのことができないかというふうに考えました。これはあの寿命の延長率を予測、応答変数としてあの、モデルを作ったんですけれども、非常にいいモデルができています。R スクエア、Q スクエアとも非常に高くてあの、特にオーバーフィットしたモデルではありませんまた、主成分分析を行いますと、第二主成分が 寿命の長さと相関を持つというふうなことが観測できましたそこで第二成分 の, あの負荷量を見てみますとこういうふうにアミノ酸とか有機酸あるいは、ね、ニューグルタイルとその分解物が寿命 の, あの長短にあの相関があるというふうなことが分かりましたでここからはいささか乱暴なんですけれども微生物は簡単にあのニュータントがあの使えますので いろいろな仮説を立ててあの実験を行いました。そこであの最終的に、例えば UGS3、この遺伝子なんかを見つけたんですけれども、これはグルタミン酸の分解系 の, あのポジティブレギュレーターなんですけれども、これをノックアウトすることによって 75% 寿命を伸ばすことができまし、ま、た。FZF1 これは SO3-2- のアウトフラックスのポジティブレギュレーターなんですけども、これをノックアウトすることによって66、66% 寿命を伸ばすことができました。同様の手法によって、寿命が伸びたものから寿命が短くなったものまで、あの、異なる強度のミュータントをごく短時間で、えー、取り揃えることができました。これは古典的な、あのー、 表現型解析技術ではかなり難しい技術で、まあ、今後あの精密な表現型を議論する場合特にあの人間の疾病の研究とかにはこういった手法が用いられるのではないかと期待しておりますま あ, あの寿命の予測に一応微生物ではあるけれども成功して戦略的な寿命延長にもあの微生物 と, としては使えましたただからまああの普通の遺伝子が関与する複雑な表現型の 定量的解析が可能であるというふうに考えられていくつかのアプリケーションをやってまいりました。それであのいろいろなアプリケーションの中であの蓮間先生が非常に見事な講演をされたんでちょっとあの紹介するのも恥ずかしいんですけれどもあのメタブリックエンジニアリングで有用化合物を増産するときにですね あのタイレットの化合物を増産するというのはデザインがラシュナルにできますであのいろいろと計算できるんですけれどもあの多くの場合あの有用物質を作りすぎるとそれによってあの阻害効果が現れて死んでしまうとだから作りすぎると死ぬとだから作りすぎながらこう快晴を持たせようというふうなもうトレードオフの関係を良くして 私はまあだからブダノールの増産に関してはまああの、まあ、できるだろうとだからブダノールの耐性をどうすればいいのかっていうようなことをやりましたでこれはブダノールの耐性を説明変数にして先ほどの寿命の研究と同じようなことをやりましたそれでこれはブラックボックスを含むんですけれどもそれでいくつか予想だにしなかったようなあの遺伝子をが見つかってそれをですね 増減することによってブタノール体制を優位に上げることができたで。これはエタノール体制でも上がりますし、いろいろあのトライアルアンドエラーを含みますけれども、かなり一般的な手法だと思っています。であのまたあの、メタブックエンジニアリングの手法としても、まあ、いろいろあのスマートセルにつながるようなあのこともやってまいりました。それで、あのいろいろあの遺伝子 を, を潰したり、 こう入れたりしていくうちに不都合が起こってあの会社全体のリペアをしなければいけないんですけれどもあのそのためにあのメタボローム解析をうまく利用するというふうなこともやってまいりましたでま あ, あの10年ぐらい前からちょこちょこやってたんですけどもやはりこの世界はあの蓮沼先生とかいろいろ著名な先生近藤先生っておられますんでま あ, あのここにずっととどまっても大変だなと思いまして。 まあ、ここは適当にこう置いておいて今は食品を中心にやってますあの基礎のバイオロジーにも非常によく使ってもらってましてこれは、えっと、あのノーベル賞を取った大角さんがノーベル賞を取る前にあの一緒にやったあの研究なんですけれどもあのタンパク質の分解バルクタンパク質の分解は大角さんがほぼ一人で 全, 全容を解明したんですけれどもバルク RNA の あの分解っていうのはまだまだ謎が多くてあ彼と一緒にメタボロム解析をやってですねここの図に示すようなスキームでバルク RNA は分解されてあの再利用されるというふうなあのことをあの見つけることができましたまたこれはあのインクレティンっていうあのインシュリンの分泌を促すあのサイトカインなんですけれども インクレチンがあの分泌されると、最終的にインシュリンが分泌されることは分かったんですけれども、その経路っていうのはよく分からなかったんですね。で、メタボロム解析を行うことによって、最終的にはあの、インクレチンのシグナルが、このグルコースのシグナルと、あのリンゴ酸、アスパラギン酸シャトルを介して、このグルータメイトのシグナルにあの合わさって、最終的には、 インシュリンのセプレーションが弱気されるというふうなあのモデルが分かりました。これ、あのこれ、トネルをやってる清野先生とやったんですけれども、言われてみれば、こうい う, ようなことがあることは、結果を見れば分かるんですけれども、やはりメタボロンム解析をしないとリンゴ酸アスパラギンシャトルが関与しているというのは直感はできないというふうにおっしゃってましたので、これもやっぱり。 あのメタボローム解析っていうのはあの役に立つなので清野先生非常にの偉い先生なんですけれども清野先生とお話ししたら、まあ、あの天才でない人間がもう本当にあのびっくりするようなあの仮説を立てるのにはいい道具だというふうにおっしゃってましたでメタボロームっていうのは仮説を立てるのにはあの便利なんですけど仮説を立証するには それから後の生、まあ、化学、モリフェアバイオリジーの努力が必要あのそういったことは言っておきたいと思います。それであの後半、食べ物の話をしたいんですけれども食べ物っていうのはあの 多, 多成分からなる多機能コモディティでいろいろな機能がシナリティックに関与するのでなかなか機能性に基づくスクリーニングっていうのは難しいです。で活性本体 の化合物は大体複数ありましてあのそれを標的とした要素還元研究をしてもですね あ, のあまりにも複雑すぎて機能が説明できない場合が多いですそこで、まあ、メタボローム の, あの手法を全くあの使いましてこの生き物の代わりに食べ物をあのメタボローの解析の手法に供してやられたメタボローム行列データ を説明変数として食品機能をいろいろ予測してあのそのモデルからいろいろな謎を解いたりこう実際に現場で役に立つようなことをやったりそういったことをやってまいりましたのでいくつか紹介します。であのこれはもう初期の頃に今九州大学に行かれた馬場先生と一緒にやったんですけれども日本の緑茶緑茶は、えっと、あのかなり観音試験 のシステムがしっかりしておりまして、その観音試験でランキングが高いお茶が高く売れるんですね。で、それで、あの、そのランキングを予測することができれば、まあ、いろいろいいことがある。それで、えっと、いろいろな、あの、危機分析データでメタボロームを観測しました。で、あの、近赤外、NMR、GC マス、FID、LCMS と、とこういったいろいろなメタボロームの行列データを あのそれぞれぞインディペンデントに使ってです、ね、やったらどれもだいたい予測された美味しさの順位というのは分かりますだからかなり時々、あのー、外れる時もあるんですけれどもこれはいろいろな使い道があるなとそれであの実に多くの農産物生薬発酵食品というのを研究してきたんですけれどもその中でも特に今日は発酵食品について、あのー、お話したいと思います。 これは、えっと、森永のオチさんと一緒にやった研究なんですけれども、チーズの研究です。チーズはあの原乳にあの食塩とレンネット、それとスターターの乳酸菌を入れてエイジングしていって熟成させて風味を整えますで。これは一見簡単に見えるんですけれども、あのいろいろなこう条件によっておいしくなったりおいしくなくなったりするんですね。それに あの、原乳の相場っていうのが、南半球と北半球で夏とあの冬とで反転しますんで、あの、一年中同じ原料を使えなくて、原料の質はどんどん変わる。で、それで、なおかつ、日本は同じブランドは同じ味を要求しますので、いろいろブレンディングを繰り返しながら、あの、味を整えていくっていう、神業のようなことをやっていて、どこの乳業ーーメーカーも、その道何十年っていうベテランの人の、 あの能に頼っていいたたというのが現状でしたそれであのまずナチュラルチーズそして一番あの重要なチェダーチーズとゴーダーチーズ の, あの重要なフレーバーについて今までのお話ししたメタボームの仕様でモデルを作りましたそれでリッチフレーバーという非常にあのナチュラルチーズのフレーバーとしては重要なフレーバーがこういうふうにものすごく上手にあの 予測することができましたまたサワーフレーバーこれも非常にあのうまくう予測することができましたこれあのサワーフレーバーっていったら酸っぱい香りなんかなとそしたらなんでわからないのかなと思うかもしれませんけどこれがあのなかなかあの分かりませんでこれは本当にあの10年ではわからないようなフレーバーだと聞いておりますそれで あの、実際に現場でですね、こう、チーズのエイジングをモニターしました。このいろいろ書いてある説明は、これ の, あの色の違いは、えっと、スターターの違いで、この、えっと、15とか5度っていうのは保存温度。で、それで 1M、9M とかが保存時間です。マンスです。で、これで、あの、このモデルを使うことによって、あの、ベテランが判断するのと、あのほぼ同じの あのリッチフレーバーをあの予測することができました。でこういった化合物主にプロリンとかオルニチンとかこういったものの組み合わせで簡易的にあのオーバーフィットすることなく予測できるということも分かりました。だ結局はあのー、最終的には品質や製造に関する産業的な設計産業を完全的な科学的西洋化に置くというふうなことを目的としてやっておりまして。 ある程度現場にも実装できる実用的な技術ができたので自信を持って森永乳業さんとあのヨーロッパの大きいあの乳業学会にこれを発表しましたそれで何が起こったかと言いますとあの技術を絶賛されてだけどもアプリケーションに関してはクエスチョンマークをつけられましたそれはどういうことかというのとあのヨーロッパの方々っていうのはナチュラルチーズの味が毎年変わることを楽しむんですよね でチーズは毎年変わる。だから、えっと、それに合わせてあのいろいろな赤ワインをそえておいてそれを合わせて楽しむというふうなことを神の恵みと言ってるんですけれども日本のお前らの技術は素晴らしいけれどもあの均一にしてしまったら何も面白くなくなるからあの技術はもう認めるけれどもやってることはあんまり意味がないんじゃないかというふうなこう技術を絶賛されてあのアプリケーションをまあ 否定というか疑問を否定されたとい う, ふうな経験があり ま, すまあだけどそれはある意味では日本人の行き過ぎたこう均一大好き機質っていうのはもうある程度変えていく時期に来てるんではないかとその日本人のあまりにも強いこう思考を達成するためにオーバースペックになってそのコストは全部あの消費者が持つわけですからまあそろそろ少々なんか味が 変わっても、我慢して、というか、まああの、食べるというふうなことにしていった方がいいんじゃないかというふうに思った次第です。で、今までですね、私、あの説明があのなかったですけれどもあの、コンベンショナルなメタボロム解析の情報を使ってました。というのは、糖とか糖リン酸、糖アルコール、あるいはアミノ酸、あるいは有機酸で、こういったものの組み合わせをメタボロムとしてやってたんですね。 それで、あの、次からはちょっと、あの、それに、あの、情報ワークあります。というのは、醤油っていうのは、こう、基本的には食塩とアミノ酸と核酸、それと、糖ですね。それで加熱によって生じるメイラードプロダクトで、あの、基本的なフレーバーの骨格は、あの、できるんですけれども、アミノ酸醤油と根性臓醤油っていうのは、我々日本人は明らかに分かります。一部のアメリカ人は、 なんかもうアミノ酸にグルトを据えて火入れしたやつで喜んでバーベキューをする人もいると聞いておりますけれども我々は絶対そんなことはダメでやっぱ本 醤, 醤, 醤油が美味しいんですよそれはなぜかというとおそらくあのコンビネーショナルなメタボローム解析でわからないジペプチドのようなものではないかというような仮説を立ててジペスペプチドを徹底的に分析しましたところ醤油からなんとあのー 200数十種類の ジ, ベジベプチドが検出されましたここで、あのー、実際に醤油のサンプルを肝脳試験に供して QDA のデータを得てそれをオート変数として説明変数としてコンベンショナルなメタボロームのデータにジピプチドのデータを入れて、あのー、メタボローム解析を行ってましたところ非常に醤油の基本ゴみが上手に、えー、説明することができました。 でこれは VIP を表しているんですけれども、うまみなんかを見ると、もちろんグルタミン酸が最上位に来るのは当然といえば当然なんですけれども、結構こういった、あのー、アリファティックなアミノ酸を含むジペプチドが上位になります。で、これはあのー、ちょっとオーバーディスカッションさせていただければ、グルタミン濃度が一緒でも、ですねあのジペプチドこういったジペプチドが、あのー、存在することによって、人間はうまみを強く。 感じる可能性があるということを示していると思います。で、あの興味深かったのは塩味なんですけど、塩味は NACL があの本体になっています。ただ、こういったジペプチドが存在すると塩味を強く感じる可能性がある。これはアプリケーションを考えると塩分があの同じでもこういったものをうまく含有させることによって強い塩味を あの感じることができるでこれはひいては減塩食品の製造にもつながるアイデアのもとになるのではないかというふうに考えています。それであの最後ですけれどもい今までコンベンショナルなあのメタブロム情報にジペプジの情報をあの加えることによって食品 の, あの機能の予測の精度が上がることがあると。 ということが、を示しました。で、もう一つの例として、D アミノ酸の可能性についてお話したいんですね。D アミノ酸は、あのー、まあ、天然には、L、エラアミノ酸の、まあ1、1% 以下しか存在しません。で、タンパク質を構成するのはエラアミノ酸ですので、これまであまり D アミノ酸っていうのは、重要視されてなかったんですね。だけども、やっぱ生体内とか、微生物、 あるいは発酵食品とかにはかなりの量が存在することが分かってきまして、それの生理活性、あるいは機能というのが興味を持たれていますで。例えばあの、微生物、特にバッテリーが関与するような、あのー、発酵食品、ヨーグルトとか黒酢とかです、ねまあ、キムチとか漬物ですね、こういったのにはかなり、あのー、高濃度でリアム酸が入っています。 また、アミノ酸が入っていて、糖が入っているあの食品を長 期, 長期貯蔵すると、メーラード反応が起こって、それがメーラード反応の逆反応が起こることによって、アミノ酸はらせみ出しますので、そういったものにもあの D アミノ酸が入っています。そこでですね、あの長期貯蔵精酒を含む 生殖を分析サンプルとして D. m のさ酸が、えー、フレーバーにどのように関与しているのかそもそも関与しているのかというふうなことを確かめたいと思いましたで、ここにですねちょっと「貴乗市」というあの変わった言葉があるんです貴城市っていうのはあのこれはもう今あの昔はアイ時代はあのこう作ってたんですけど今はほとんど作ってないんですけれども、えー、皆様あの お酒を作るときに三段仕込みっていう言葉を聞いたことあると思うんですが、これはかけ前をあの水で仕込むんですけれども、掛け前お、お米をかけて仕込むときに、水の代わりにお酒で仕込む、あるいは焼酎で仕込むっていうのがあの非常酒の仕込み方で、結果として非常にアルコール度数が高くなるんですね。それで、アルコール度数が高くなって、酵母が途中でへたってしまって、残糖が残る、糖が残る。 アルコール度数は高いんだけれどもちょっと甘いお酒になる。でだからあの甘いものがなかったこナイトキャップに使われていたお酒です。でこれをあの D アミノ酸を考慮したような今まであのアミノ酸は DL 混合物で GCMS で見てたんですけれども D アミノ酸を考慮したあのメタボロム解析であのモデルを作って、まあ、こういうふうにモデルを作る。でそれで あの、これはですね、あの、d m i さんを考慮した場合と、考慮していない場合の、あのー、R スクエア、Q スクエア、それと RMSEE の, あの値をプロットしたものです。で、あのー、GC マスに加えて、D-Amio さんは LC マスで分かってますので、赤線が D-Amio さんを、DL を、キラルを考慮したもの。で、青線は考慮してないもので、やはり、 あるあの特に苦みとかですね、こういったフレーバーに関しては、D アミノ酸を考慮しないと、正確なフレーバーはあの理解できないだろう。だから結論としては、共同体選択的アミノ酸分析法は定味予測には正義寄与するというようなことが分かったと思います。それで甘みに関してもですね、デーアラニンっていう あの D、アミノ酸がかなり高いビプ値をあの示しますで。皆さんご存知のように、ディーラーニンというのはあの数少ない、えっと、食品添加物あの、D、として認められているあの D 体のアミノ酸なんですけれども、このシジミ の, の甘みはディアラニンです。であの、魚介類の中にもディアラニンが含まれていて、独特の甘みを呈するものもあります。 また、あのー、こういった苦みに関してもですね、実はディアムノ酸が VIP の上位にずっと来てですね、D アムノ酸があの高い VIP 値を示す。ィアムノ酸によって苦味というフレーバーはかなりコントロールされているということがわかりました。で、余韻という、まあ、日本酒独特のですね、あのー、フレーバーがあるんですけどこれに関しても、 あの d ヒスティジンあるいは d グリタミン酸をはじめとした d 体のアミノ酸が高いビッグ値を示すということが分かりました。これ、あの発酵食品の中でこういった現象っていうのはかなりいっぱいあるとあの思います。ただ、ちょっと残念なのは現状ではえっと食品、添加物、グレードの d アミノ酸がありませんので。添加し。 試験にによってローズレススポンスを確認すするっていうこといこが非常に難しいんですねだから、どっかの会社がですね、DM 屋さんのを、あのー、頑張っておーセーフティーをチェックして、過信法を通して食品添加物で売っていただければ、あの一気にこの分野は進むと思いますし、あの日本食ですね、日本食ブームなんですけど、日本食っていうのは非常にあの味噌とか醤油とか、あれは日本酒。 あるいはこういったリアミさんをうまく使っている職員だと思うんですね。どっかの会社がやってくれないかなというふうに期待しています。でまあ、あの説明変数として GCMS の東と由紀さんに加えてアミノ酸を共同選択的に、えー、計測することによって今まで濃純甘口の青春に特徴的な定義ですね。甘とととか苦みとか苦要因と いったものが今までうまく説明できなかったのがかなりあのリーズナブルに説明できるようになったというようなことを紹介しておきます。で、メタボロミクスの応用分野っていうのはまあ基礎生物学からメディカル発酵生産あのそれから農業食品と多岐に広が広がってます。で、やはりあの計測も大事ですけれども今後さらにインフォマティクスが大事で。 われわれは、まあ、分析やってるんですけど、イモマティクスは素人なんで、いろいろなイモマティクスの先生方とあの、なお一層協力してやっていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いします。でこれ、スライドで大体述べましたけれども、あの今日お話ししたあの仕事は、えー、共同研究者、えー、学外の共同研究者との共同研究です。それとあの ほとんどすべての研究に、現、九州大学教授のバンバたけしさんがあの大きくコミットしてくれました。で、あの、であの私 の, あの、ちょっとスライドをちょっと用意しなかったんですけれども、ポストク、あるいはスタッフ、あの学生閣議にもあの感謝の、えー、を述べたいと思います。あの以上で終わります。 ありがとうございました。